みなさんこんにちは、スプレアというのべらちゃんです。このチャンネルへようこそ今日の話は、日本に来てから初めての経験。色い々ろいろがありましたけど、それの中で、すごいあの経験だったって話をしたいと思います。一つはね、台風。 あのメキシコにもなんか台風みたいな感じなものがありますただ私はねメキシコシティ出身なのでちょっと海から離れてる場所なんですよで日本に来てあの沖縄に住みにいたんですよで沖縄にはね結構なんか台風が多くない本当に怖くて、まあ また僕出火せで頭部とか ね,、まかとかねあと、まあ、電気なくなるとか怖いなことって感じだったねきっとねニュースを見てたけどあの電気がなくなくくって怖くて怖ねそしたら携帯でもにね何か何回もメールが来ててまあもちろん日本語読めないしさ あとスピーカーでねずっと喋ってたあのまあ主役ーかなんかわからないけど全然なんか何言ってるのかはわからなくてまあやばい本当にやばいと思ったで、ね、もうその後も慣れて怖いのは怖いけどまあもう全然もう問題ないです怖かったねもみきくんにはなかったよないないないない この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。